皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木きゆかりでお届けしています。2021年12月16日、今年のクリスマスイベント報酬の装備アイテムはこんな感じです。暖かそうな衣装になっております。普段着コーデってやつですかね今年のクリスマスイベントは、モンスターによって内容が違います。 例えばメタッピーの場合、風に乗ってクリスマスツリーの電球を変えることになります。風に乗る方法というのがちょっと面白くて、こういうの昔のドラクエにもありましたかね。今すぐにはちょっと思い出せないです。ゴーレムの場合もまた面白くて、高橋名人張りの連射力を見せつけることになります。失敗するとこんな感じです。